はい、おはようございますラスカルでございます本日はですねこちら九州ラーメンゆりさんという千葉県にございますお店に訪れておりますこちらのお店はいつもですねかなり行列ができているようなもうこの地元では有名店人気店らしいんですけれどもなんかね 名前の通り、九州系の美味しいラーメンとか、ちゃんぽんがあるらしいです。まあ、今はね、もう15時なので、ま、ちょうどアイドルタイムということで、外待ちはしてないにしろ、かなりね、これ駐車場、車いっぱいでございます。もうね、人気が伺えるお店ですので、早速店内入って美味しい料理食べていこうと思います。 とということで、ただいまです、ね、店内に入っておりましてえちょっとねもうお店入る前からすごくいい匂いがしてましてもう今めちゃくちゃお腹空いておりますでメニューはこんな感じでございますね豚骨ラーメンをはじめとしてホルモン焼きだったりとか皿うどんでちゃんぽんなんかもあります一発目なのでねとりあえずゆり特製ラーメン食べていこうかな ちょっと、ね、焼き飯食べたいなと思いまして今回ねちょっと1巡目にラーメンのみだけではなくてですね焼き飯や餃子も注文しましたいや、めちゃくちゃ腹減ったな早く着いてありがとうございますまず初めにですねこちら注文した餃子が到着いたしましたいい焼き目でございますね続きましてはこちらの焼き飯大盛り到着いたしました そしてこちら特製のラーメン大盛りが到着いたしましためちゃくちゃうますごいよこれそしたら早速ですね食べていこうと思いますいただきますちょっとスープよねまずはうまこのしっかりとパイタン系のスープ 野菜の旨まみもね乗っかっててこれめちゃくちゃうまいわ確かにこのスープならちゃんぽんも相当うまいだろうねでしかもさこれ食べた時はそんなに思ったほど臭くないなって感じなんだけど後味がどんどんどんどんこの豚骨の感じグワッてきてこれね飲めば飲むほど癖になるわちょっと一回これ食べてほしい うわるでいいぞちょっと麺、ね、いきますこれ特製の具材から掘り出すと見てこの麺うわうまそううま ちょっっと待ってすごいラーメンになっちゃったかも、うんはあ、うん、このもやしの風味とか魚のちょっとピリッとした感じこれがスープに溶け出すとさどんどんどんどん味が変わってってたまんなくうまいわ あと焼き飯も行きますか？焼き飯、こんな感じでございます。めちゃくちゃうまそうだね。これ、ちょっと間違いなく合うからな。<笑> セセリフいるセリフフいいるるこれ<音楽>そしたらねちょっとこの辺りで卓上にいろいろ調味料がありますんで定番のまずこちら紅生姜とでさらにこれパンチを出すためににんにく入れていきましょう これ絶対うまいもん。 結構ね、この焼き飯の方もしっかりと火入れしてあってかなりパラパラなんですよなのでねこれかき込んだ後にこのスープこれがねたまにないルーティンになってるちょっとうますぎてこの餃子押せた餃子よ、うん、噛んだ瞬間あふれる肉汁と野菜のうまみこの餃子おいしい待って全部めっちゃおいしいんだけどどうすしよ。 実はですねこちらのゆりさん僕がねよくお世話になっているラーメン師匠さんからこのお店とにかく美味しいです行ってくださいとお詰めいただいてしてたんですけどこの味は納得ですわちょっと今ねほぼほぼラーメンは食べ終わったのでこんな感じで追加のね注文したいと思います、まあ、今日は特にめちゃくちゃ大食いカフわけじゃないんだけど気になるメニューがねまだまだありますんで あん<音声>ということで最後ですね1巡目に注文した料理は全て完食させていただきました。 ご ち, そうさまでしたちょっと今ですね正直に言うとこんなにうまいお店があったのかと今まで僕は全く知らなかったのかと驚いております今日このラーメン食べて思ったけどもう忘れられないねそれぐらいうまいですで僕がね座ってる席にはこうやって後ろにいっぱいいろいろと貼ってあるんだけど持ち帰りでねこの高菜と ホルモンがあるらしいですよ今食べてみてめちゃくちゃうまかったんで魚は絶対に持ち帰りで買うとしてこの後ですね注文したこのホルモンの方も多分買うことになると思います絶対うまいだろうからね すね、あすいませんありがとうございますサラボンおいます、こちら2巡目の料理でございますねまずは皿うどんで今回細麺を注文させていただきましたうわこのあんからこの湯気から絶対うまいねこれは そして、追加のホルモン炒めも到着いたたししましたもちろん大ライスもセットで注文してあります2巡目はこんな感じで食べていきましょうそしたらねこれ早速行っちゃいましょうサラうどんいただきますこの皿うどんたまんないねこれうまそう 美味しいしめちゃくちゃうまいじゃんちょっともう癖になるなそ<笑>したらこの辺りでのホルモンいってみますかやっぱりねこういった炒め物は焼き立てがね一番うまいですから ああこれはライスだ。<笑> 私がねホルモン炒めは甘辛でちょっとピリッとした辛みの効いたどて焼きっぽいような味付けなんだけど間違いなくご飯いやこんなうまい全部こんなうまい そしたらこちらの皿うどんも残り半分ぐらいになってきましたので卓上にあるお酢をね一回しかけましてさらにはこちらの胡椒とホルモンの方にはこれニンニクもあえちゃいましょううんやっぱりこの皿うどんには鉄板のお酢と胡椒この味変が合いますね、うん だっけピンダンのこれニンニクアえホルモンいっちゃっていいっすかこれどうですこの見た目たまんなくないっすか<音声>これだ もうこれで今日ですね僕はホルモン炒めお持ち帰り買っていくことが決定しましたこれ家で食べれるんだったら最高に幸せだよあ う, うまい<笑>またこういう飯に水があるわあるんだけどちょっともう無理すいません ノールを追加でお願いしてもいいですかありがとうございますありがとうございますこっからのこうですよこっからのこう失礼いたしますちょっと待ってこのニンホルモンってさ ちょっとね残りのホルモンご飯にかけちゃいました見てこれそうここにかけるは一味でございます追加で一味をかけましてこれにてホルモン丼完成でございます のこの油の味がこっちのパにね染み出てきててさらにねまうまいわうん、はああおいしかったごちそうさまでした とというこで本日はですねこちら九州ラーメンゆりさんでいろんなねメニューを食べてまいりましたもともとはですね僕の大好きなラーメン師匠さんから僕がおすすめだよと教わってきたんですけれどもすごくね心に残るおいしい料理でございました今日ね僕が食べた料理以外でもこんな感じで長崎ちゃんぽん これね、野菜もすごくのってて結構ね先ほどカウンターでも頼まれてたお客さんが多くいらっしゃった人気メニューっぽいですでその他にもこの知る人と知るということで焼きそばや炒め物なんかもあるみたいですのでぜひね皆様ゆりさんに来た際には、まあ、ちょっといろいろと迷うかもしれませんがこの美味しい料理たちたくさん食べてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画でと思ったらチャンネル登録コメントと評価またですね最近ではサブチャンネルも始めましたちょっと TikTok なんかもね 始めましたので是非ねそちらは概要欄から確認してみてくださいそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあねはいということで本日もご視聴ありがとうございました本日お伺いさせていただきましたこちらゆりさんマジで美味しかったです本当に誇張せずマジで美味しかった なんかね、お店の方に聞いたところによると、長崎に住んでた方が出張だったりとか、出稼ぎでね、この関東の方に来た際に、地元の味がね、どこ行っても食べられないけど、こちらのゆりさんに来たら、やっと、 あの地元で味わっていた美味しい味が味わえると感動するような商品になってるらしいので、えー、ぜひですね長崎が気になる方はこちらのゆりさんで美味しいラーメンだったりとか料理ですね食べてみたらいいんじゃないでしょうかということで、えー、この辺りでですね本日の米編コーナーに参りたいと思いますそしたらまず1つ目のコメント前回ですねアップさせていただきましたなじみさんから ちょっとね、チャレンジメニューやってるのに、まあ、そんなにね見えないぐらいずっとウキウキしてたとありがとうございますいや本当にね僕何回もなじみさんのラーメン食べてましてあのラーメンが絶対に美味しいってことが分かってるのでもう一口目食べる前からずっとウキウキしておりましたで実際にね食べてももちろん美味しいのでずっとウキウキが止まらず まあ本気でとはお話ししたんですけれども終始ですねこう楽しんで料理いただくことができましたぜひちょっとなじみさんね皆さんも食べてみてください本当になんかこう距離的には今日ね公開させていただいたゆりさんと近いんですよ最寄り駅がどちらも君津駅ということなのでえーまあちょっと連食ってのは普通の方はね難しいんですがもうぜひお店行ってみてくださいそしたら本日2つ目のコメント まあ、ここ直近で言うとやっぱりねこうデカ盛りとかになってしまうと後半で苦しくなる場合もあったりして。 ちょっとね、こう、大食い寄りになるというか、こう、競技っぽくなったりしちゃう部分があるので、やっぱりこう、皆様にね、美味しいと感じてもらいきれない部分があるなーみたいな考えがあって、チャレンジメニューね、しばらくやってなかったんですけれども、最近ね、やっぱりやりだすと面白いし、なんかこう、自分でもね、楽しいし、まあ、それはそれで、みたいな部分があるんですよ。で、結局のところ、えー、自分が、こう、<笑>胃のね、 力上がっていければ、えー、終始ね最後まで大きかろうが小さかろうが美味しくね食べれるってことは一緒なので、えー、どんどんですね、まあ、チャレンジメニューだったりとかデカ盛りっていうものももちろん皆様ね見てて楽しいと思いますので、えー、今回のようなねこの通常メニューをたくさん食べるのももちろんですけれども、えー、チャレンジメニューだったり大食いメニューだったりっていうのも今後はね少しずつ増やしていければなと思いますなので大食い好きの方はぜひぜひねちょっと離れちゃった方もいらっしゃると 思うんですけれども改めて、えー、僕のチャンネルね楽しんでいただければいいなと思いますそしたら本日最後のコメント最後はおすすめのお店さんでございますね山形に20種類をこう1人でね作ってるお店さんがあるとちょっとねこれ見ただけでありえないというかえどうなってんのと思いました 正直、あの僕自身もですね、こう自分でラーメン炊いたり作ったりすることがあるんですけれども、1種類2種類作るだけでもめちゃくちゃ大変なんですよ。なのでね、この20種類を1人で作るっていうのはもうプロ中のプロの技だなと思いました。 まあまだまだですね僕ラーメン好きとしては山形にね撮影伺ってないので、えー、今後ですねこのラーメンを中心とした旅を、まあ、ちょっとね山形の方で今後行えればいいなと思いますのでその際にはちょっと行ってみたいなと思いましたはいということで本日もご視聴ありがとうございましたそしたらまた次の動画でお会いさせていただければと思いますそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね